答えがですみなさんこんにちはさてと今日は2023年の初動画ということで私の大好きな話をしたいと思います海外のおタクと一般人のボダラインじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃーんご覧のせいで海外でもアニメや漫画とポポカルシャが一気に人気になり昔はこれを 見, を見たらおタクってよく言われましたが今現実だと オタクではないでしょって一気に変えて誰でもアニメが見れるようになりましたでは海外ではオタクと言われるのはどのおーーラインになるのでしょうかゆりこと映画のジャッジメント y o u a r e l l t a k u o o r y o u r n o t これはねあの私はマジでヤバいオタクの方なのであの本当日本人も知 ら, あの知られてない作品がいっぱいありましたのでマネージャーさんと相談するとあのやはりもうちょっとメーャーの方のアニメを選んでみました<笑>だからこれはえこれを抱じゃれないんでしょうそれは知ってねんだよでも誰でもねみんなが分かるためのリストを作ってみましたレベル1チェンソーマン マンカーこの前、ルッカーコミックス、動画覚えてましたか、去年が1回だけ変えて、3年の後にイタリアのコスプレイベントに参加させていただきましたんですが。 そ, その時にブーーショップそれだったチェンソンマンだった14歳とか13歳の普通の女の子たちがチェンソンマン好き今日は何でマキマンの子それしましたかあっ マ, マキマン先輩が好きだからみたいな感じでみんなチェンソンマンが知ってるかチェンソンマンね今 一番売れられれらてる漫画と言われますよ、日本でもで海外にもネットフリックスのナンバーワンアニメになりましたんですがやっぱり今チンスン漫画好きでも全然オタクではないって個人的に思います<笑>レベル2鬼滅の刃うん鬼滅かそれはのでしょう<笑> 『鬼滅の刃』は大人気だったんですけど『鬼滅の刃』のプロモーションもされてるのやり方とかやっぱりその子供向けとかヴァイオリアレンスがあっても誰でも好きになれる作品としてあの認めてるのであんまりオタクとしてではありませんそこに初めて『鬼滅の刃』を見て「ジャパニーズ・イズ・グッド」とか「 アンジーは何の意味なのでしょうか？って、あのなってる人がいると思うので、そこからオタくなる可能性がちっちゃくあるなんですけど、鬼滅の刃はまあやっぱり一般人でも見れるアニメだと思います。レベル3。呪術回戦。それでも。 No!No, no, no, no, no, 呪術廻戦呪術廻戦 is good, but it's not for real <笑>そうだね、呪術廻戦は、私も呪術廻戦好きだったんですけど、それでもね、やっぱり全然オタクではないと思う。本当誰でも見れるストーリーだし、あのスムーズですよね。なんか、特に女性に大人気のアニメだと思います。 だからその呪術廻戦昔みたいなアニメがいっぱいあった思い出もあるしまあ見ても面白いなんですけど自分から新しいは感じはあんまりしなかったなのでまあ今の高校生とか本当普通の高校山の中の高校とかに行っても呪術廻戦見るあ、見る見るってすごいよねってな感じの話普通にするから別に音楽とか言われないんですよね。 レベル4、ナルト、ナルト、ちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょん、no、oh my god no、oh you like Naruto、oh my god you're so geek、これは多分15年前10年前ぐらいに多分言われてたかもしれないなんですけど、今忍者。 大人気なんですよおばあちゃんとかも今誰でも忍者のことは知ってるしやっぱり「ナルトってあかぶったりとかまあなんて言えばいいんだろう「鬼滅の刃」の前のジェネレーションのアニメですよねでもそれでもやっぱり一般の方のアニメと言われますレベル5スパイファミリーナ No.5 スパイファミリーえーイースね、っ あや！アニアピーナッツが好きって言っても全然オタクではない誰でも知ってるアニアがピーナッツが好きよねペースピーナッツ好きよねそれはそうだよピアノンスパイファミリー大好きなんですけどオタクではないレベル6君の名はん 君の全然全オタクじゃないどうすればいいのよ<笑>全然オタクではない You n ネームは素晴らしい作品でもう映画館メーカにもうめっちゃ泣いたなんですけど正直全然オタクじゃない人たちが多かったんですやっぱりそんなに監督さんがすごく有名でまあほんとにユーネームからその監督さん他の作品を見るとあもしかしてオタクかもしれないんだけど You Name だけを見ると全然 オタクではないと思うどっちかっていうともう映画としてしか見ないんですね外 国, 外国人からを見ると y o ネー n a m e は確かにアニメなんですけど別にアニメってな感じはあんまりしないです y o ネー n a m e はねやっぱりディズニーと同じぐらいなんですよだからうーんそうですよねギブリとかディズニーすごい近い存在のアニメーションだからうーん一般 レベル7僕のヒーローアカデミアジュジュジュジュジュノーノーヒーラーカデミアノンノンノンノン僕のヒーラーアカデミアはほんと普通ねあの昔バットマンとかマーベルが見てたアニメの子供たちと同じレベルだと思う作品ですね僕のヒーラーアカデミアは日本にあんまり人気がなかったみたいなんですけど海外だと 超人気アニメ誰でも知ってる子供までも知ってる本当とパ一気にパーティーになってびっくりしましたんですよねレベル8進撃の巨人、yeah! no! No! No! Mr. No! <笑>刺激の巨人はコロナ中に みんな見てたみんな見てたもう本当にあに初めてあの本当刺激の巨人」1シーズン始まったのは確かに2012年ぐらいなんですけど一番プレビューだったのは去年だったんです<笑>去年でなんでこんなに11年前の作品がこんなにな人気になるのデントフリックスでやはりコロナで、あのー、刺激の巨人も「巨人」はまあものすごくちょっと怖いな感じですよねなんていうや 海外のホーラーみたいに近い感じはしました。海外では刺激の狂人の一番人気のキャラクターは誰だと思いますかレバイルです。そうなんでってすげー思うなんですけど。私はね日本だけキラッタだっただと思っ た, たんですけどそうでもない海外にも レバイルが大人気キャラだったんですよ。なんでなんだろうね。な<笑>んでなんだろうね。でもレバイルが好きじゃない。女の子がいないんです。海外だとだからあ俺ちょっと身長が低いんだけど、どうすればいいの？海外に持ってないのか？そんなことない。エレービーみたいになったら、あのその悪い目であったら絶対。 かっこよくナンパができるのでおすすめです<笑>あと寝ないでクマ を, <笑>を作ってください<笑>レベル9東京グールこれはねこれ難しいんですよね東京グールなんですけどちょっとギリギリローなんですよねなぜというと東京グールもチェーンソンマンと同じ感じなんです あのホーラとかちょっとバイオレンスチーがいっぱい見るのアニメなんですけど高校生とかにも大人気の作品なんですよねレベベル10東京リベンジャーズこれで殺されるかもしれないなんですけど私からを見るとノーなんですあの日本ののと海外のオタクは ちょっとちの違いがあるんですよねで東京リベンジャ、あのーズは海外よりは日本の方が人気なんです海外だとただのヤンキーのアニメでオアシションなんですけど、あのー、日本だとやっぱりそのビエールとか不助死とかのファンダムあのファンの方はものすごく多いですどちらかというとこのアニメは完全に女の子向けしかないぐらいなんですよ 男が東京リヴェンズス好きとかあんまりはあんまりそこまで聞いたことはないんですよねなぜかわからないなんですけどレベル十一エヴァンゲリオンずーザーンコクの天使のテーゼン イ, <笑>イエスなんですよねこれは日本の大きな違いがあるんですよ やはり日本だと「エヴァンゲリオン」が好きって言えるとすごい一般人として見られるなんですけど昔の作品じゃないでしょうか「エヴァンゲリオン」はもう好きっていう瞬間に「こいつマジやばいオタクだね」っての周りに話しされましたなぜというと「エヴァンゲリオン」の終わり方がわからない、まあ、最後の映画までは「エヴァンゲリオン何のストーリーなのどうやって説明すればいいのえエヴァンンゲリオン どんなアニメなのえー、っと主人公が自分のお父さんだけ嫌いで大きなロボットに登ってでも最初の戦いはできないで突然の2人のめち少女が現れるというのをストーリーっていいかなーってあとは、まあ、世界が終わってるんですねえっえっ え, え, えってな感じになったんですよね。 これアンジェルとか、まあ、イタリアとかそのエヴァンジェリスト教会の文化も入ってたからもうマジでよくわからない説明だったんですよねよくわからないなんですけど海外と、えー、日本の違いいはグッズがないんですそのグッズとかあんまりその PR とかはしてなかったからこそエヴァンゲリアンが知ってるんだったらもう結構自分の頭の中でこれどういう意味エヴァンジェヴ エンジェルは何の意味とかあの教会とかレリジョンとかいろいろいろいろ飾って考えることはもう完全にオタクだったんですよねどちらかでももう研究者になるんですよもうエヴァンゲリオ好きだったら、まあ、海外だともう研究者の同じぐらいはヤバいレベルなんですよねなかなかエヴァンゲリオのファンと全然話せないんですよでも基本的には日本は誰でも見たことあるぐらいの作品なんですだから海外だと Yes. 日本だと NO です。レベル12広角機動隊 y s y s g s in the Shell。お父さん大好きだった作品です。それのせいで自分もオタクになってしまいました。 お父さんは自分がオタクじゃないって勝手に思ってたんですけど私からを見るとめちゃめちちゃゃ人間のオタクだったわ<笑>からないところがものすごく多いなんですけどやはり「ゴースティングシェル」が好きということはサイバーバンクそのテクノロジーとかその、まあ、エヴァンゲリオンに近い感じですよねすごいあのいろんなものをリサーチしたりとかその。 これの別の意味とかあるとかアートの世界までに入ってくるの作品だと思いますはい、ここから全部オタクのリストになるなんですけどここからの作品は結構やばい作品としてと思われるのでもしかして海外に行ったらこの作品が好きなんですって言わない方がいいかもしれないんです。これは 結構あやばいオタクしか知らない作品なんですけど一応メちャーのリストとして入れたかったので、まあ、みんな大体分かるようにアニメだけに入れましたはい私だけのリストだったらものすごくやばくて YouTube か, ん YouTube からバンされちゃうんですねレベル13ソードアートオンラインイエス個人的にはね 私イエスと思ったなかったなんですけどレベル14ブルーロックイエス !C! イカルジュヴィヴカルジュ ブ, ブルーロックはねなんでブルーロックはオタクなのって思われるかもしれないなんですけどキャピタンスバーサと違うんですキャピタンスバーサはメジャーで一般のアニメだと思われることが多いなんですけどブルーロックが特に好きな女の子は 多いですそれはあの「東京リベンジャーズ」と同じ感じの不朽詞とかビエルが好きな方も多いと思うんですけどそれ以外は作家のオタクもイタリアに普通にいるからそれでなんかあのミックスになってるんですよねだからオタクとしてイエスと言いますレベル15リゼロから始める異世界生活 リゼロがどこまでメジャーで も, でもリゼロが好きだったらちょっとイエスだかなと思います特に海外だねなぜリゼロじゃオタクなのまあやっぱりスタイル的にメイドフークとかエルフとかその RPG スワードオンラインちょっとに似てるんだけどやっぱりそのファンサービスはやはりオタクが好きなところがいっぱいなんですレベル16ポプテピピック れ<笑>もうビープになってる、パッキューっていみたいな感じになってるんですね。もう一時期ね、みんなこうしてたの気<笑>悪い、悪いアニメですよね。悪いアニメなんですけど、ポップエピックチームは海外にも大人気なんです。でもポップエピ ッ, クポッププピ いいるのはオタクしかいないと思うそのコメディのコメディのやり方はね言っていいのかわかんないんだけど2チャンネルが好きな方に近いだと思いますねだから あーちょっとダークネスインターネットがよく見る人間だと思いますポーペッペティも本当やっぱりかわいいかあの外からかわいいに見えるなんですけどコメディのやり方スケッチそのネータは結構オタクじゃないと本当理解できないやばいの作品だと思いますので好きだったら結構結構オタクだしそういうコメディはちょっと特殊んじゃないかなって特に海外だと思います 思いますレベル17ガールズパンツァイエースやっぱりガルパンはねあの本当ザオタクの文化だと思いますいい意味ですね あ, あのガルパンが好きということは、まあ、戦争の時代はよく知ってる人間その後はそのパンサーパンサーのことをオタク まあ車とも同じに近いなんですよね正直ねガルパンかインシャル D にすごい迷ってたんですけど車はねまだまだまだ一般の方でも好きな方が多いんですけどパンサーが好きな人はあこいつマジでやばいんですね。特に あのー、例えば、アンチョビに乗ってるパンサーは、イタリアのセンスの時に使ってたパンサーとか、何のシリーズかとか、いつ使ったとか、何のセンスで使ったのか、もうそれだけは、ものすっごく詳しい方じゃないと、理解が全くはできないし。あとは、その、やっぱり、可愛いんですよね。キャラッパ、可愛いです。でも、その可愛いらしいさはね、やばーい<笑> オタくのトップスリーになります。レベル50。機動戦士ガンダム。はい。えー、クリスマスプレゼントファンからいただきましたの素晴らしいプレゼントは一つはこちらです。いやガンダム。初めてもう初実の軍プラですよね。もう軍プラの世界に入ってしまうと。 きっと戻らないんですよね。あの、日本だとガンダムが好きって、もしかして普通のレブラなんですけど、海外だとグンプラのグンプラの分太がないから、海外はガンダムが好きな人。ほんと少ないから、やはりこれがスキルと好きになるともうやばいやつなんです。私やばいやつなんです。レベル99ラブライブ。 特にアメリカとかヨーロッパもそうなんですけどアイドルの文化はいないですそののアイドルお宅もすっごく少ないからあのー、なかなかね理解しにくい世界だと思いますレベル宮シリーズねえ今日私正直に本当ツンデレのこと理解ができないんだけど「鈴宮治です」だったら。 人生やり直してということで今回もおたくの話はしました皆さんはどうと思いましたか意外でしたか海外に人気アニメ本当おたくは何のアニメが見るだと思いますかぜひコメントにお待ちしてますーであの YouTube だと海外の文化とかの話はあのー、の動画は多くだったり B ブロックも たまに撮ったりとかもするなんですけど本当おタクだったらぜひ Twitter とファンチェアのファンクラブの方にぜひフォローしてくださいあと最近写真集とかも出してますのでまあやっぱりそういう15番から好きになってるその作品好きになってる人たちがいたらぜひ私の作品もチェックしてみてくださいよろしくお願いします